教えてくれるかしら彼の居場所断るあら困ったわねもっと自分に正直におなりなさいな何をする気だエンポリーを当てれば あれおお女になったどう本当の自分に目覚めた感想はえこれが私バナータは生まれ変わったのもう看守じゃないニューカマーよああ素敵ありがとうございます岩様。私本当の自分に気づけましたあらいいのよお礼なんてそんなことよりエースはどこだあちらです